逃げても無駄だってことがいい分かってんだろう はい、どうも、皆さん、こんにちは、のちェす、というわけで、今日はですね、鬼滅の刃かけるモンスターストライク第2弾コラボについて、話していきたいと思います。いやー、ついに来ましたね、詳細が発表されましたよ、ということなんですけども、まずはですね、開催期間となっております。開催期間はこちら、三3月15日、火曜日12時よりコラボ開催決定ということで、ま、4月の2日の11時59分まで開催してるんですけども、いやー、今回、情報盛りたくさんでしたね。こんな盛り盛りなコラボあっていいのか、という ぐらいやばかったんですけどもまずはこちら。 はい、なんとですね、ガチャゲンとして煉獄強次郎さんが登場しますよということで、まあ、星6のキャラクターですね。で、まあ、このイラスト見てくださいよ。イラストがもう本当にかっこいいなということで、もうこれは僕はね、本当に欲しいなと思ってるんですけども、性能見ていきましょう。性能はですね、こちらとなっております。で、まあね、このキャラクターのメインのところはどこなのかっていうとですね、まあ、ストライクショットなんじゃないかなと思っておりまして、まあ、ターン数が24プラス4ターンということで、 まあ、こちらね、かなり重いストライクショットとなっておりまして、まあ、炎の呼吸、奥義、九の方、煉獄ということで、ま、ああの、映画でもかなりねえ、強かった技となっているんでね、ゲーム内でもね、かなり強いストライクショットになってるんじゃないかなと思っております。なんで、ま、あ煉獄さんはですね、まあ、ワンパン枠とね、してね、まあ、入ったんじゃないかなと思ってるんですけども、これはね、かなり当たりのキャラクターなんじゃないかなと思っております。で、ま、あ友情コンボに関してはね、まあ、こちらそんなに強くない友情コンボなんですけども、まあ、そこそこ効いてきますよとなってるんじゃないかな。 まあ、貴族性キラーも乗ってくるんで、まあそこそこ入る友情コンボかなと思ってます。まあ、ただまあメインとしてはストライクショットのキャラクターかなと思っております。で、まあ続いてなんですけども、こちらということで、えなんと音柱、渦井天元がですね、まあガチャゲンとして登場しますよということなんですけども、いや、こちらもイラストがやべえ。イラストがやべえよ。おい、これ見てくれ、本当に。かっこいいっすね、渦井天元ね。で、まあ性能見ていきたいなと思うんですけども、性能はですね、こちらとなっております。で、まあこちらのキャラクターはどこにメインを置いたらいいのか。 というこなんで、すけどもまあ、アタッチボム6ということで、まあ、こちらの友情コンボかなりね、えー、強い友情コンボとなってるので、まあ、かなり、あの、活躍できるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、ストライクショットはね、まあ、こちら、音の呼吸5の方、名言曹操ということなんですけども、まあ、ターン数はね、まあ、2段階目が20ターンということで、まあまあ、重いんでね、まあ、1段階目はそんなじゃないけど、2段階目はまあまあ、強いんじゃないかなと思ってます。 で、まあアビリティに関しては、まあまあもらいましたね。まあ使えるステージも、まあ多々ありますよ、ということで、まあこちらのキャラクターは友情として結構活躍できるキャラクターなんじゃないかなと思ってますね。まあうず天元さんも、わりかし当たりとなっております。で、まあ続いてなんですけども、こちらでございますね。え、なんと、三体目のガチャゲンはですね、なんとかまど根ずこになりましたよ、ということで、まあ鬼化新工事のねずこがね、まあ、来たんですけども、いやあちょっと、おっぱ い, いね。<笑>おっぱいがいいですね。 えー、そしてこのイラストやっぱいいね。 今回イラストが来られてますねということで性能を見ていきたいなと思うんですけどもこちらでございますねねず子は結構今回当たりキャラクターなんじゃないかなと思ってるんですけどもえまずはですねダウンポジションキラーということでこちら結構強いアビリティとなっておりまして、まあ、画面半分下のねキャラクターにキラーが刺さるねものとなっておりますで、まあ、魔族キラー M ということでこちらがですね、まあ、魔族に対して、まあ、攻撃力がね確か 1.5 倍だったかな忘れちゃったんですけど、まあ、キラーが乗りますよということでこちらもねかなり強いものとなっ なっておりますで、まぁ、あ、ランページ反射レーザー EL はですね、ま あ, あの、最強キャラクターであるカマエルが持っている友情コンボということで、まあ、こちらにキラーが乗るとですね、まあ、かなり強い友情コンボになるんじゃないかなと思ってます。まあ、ただ、スピード型なんで、まあ、友情メインのキャラクターではないんですけども、まあ、ストライクショットがね、かなり強いんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、原作、まあ、アニメで結構ネズコは強かったので、ストライクショットで結構殴りが強いんじゃないかなと思ってて、まあ、こちらもワンパンキャラクターなんじゃないかなと僕は思ってます。 ますなんで、まあ、その辺はね、まあ、蓋開けてみて、使ってみたの動画を見て考えるという形なんですけども、まあ、こちらもね、まあ、当たりのキャラクターなんじゃないかなというか、まあ、根津子が今回一番当たりなんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、でも、煉獄さんも相当強い SS になりそうですね。うーん。なんで、まあ、まあ、その辺は、まあ、全体的に今回はね、当たりのキャラクターだよとなってるんで、皆さんね、まあ、ぜひぜひコンプ狙って弾いてほしいなと思うんですけども、まあ、星4語のキャラクターはこんな感じで、はい。えー、なんと、サビとアンドマコも、えー、そして、つゆりかなおかと、 登場ということで、やかなお来た、かなお、ありがてえよかなお、いや本当にめちゃめちゃ可愛いね。 いや、これは普通に欲しいわ。うん。もう普通に欲しいね。<笑>ファンとして欲しいね。ものとなっております。で、まあ続いて見ていきましょう。こちらということで、まあガチャ開催期間はですね、3月の15日火曜日の12時より開催ということで、まあ4月の2日11時59分まで開催してるんで、まあ、割りかし期間は長いものとねなっております。まあ確率は 1.2%、1.2%、1.2% だと思うので、まあ割りかし結構確率も高いものとなってるんで、まあ当たりやすいんじゃないかなと思っております。 ということで、続いてなんですけども、こちらですね。なんと、10連ガチャに1体おまけがついてきますよということで、コラボ限定グッジョブがですね、登場ということで、こちらね、第1弾のコラボグッジョブとはね、また違うものとなっておりまして、今回の第2弾のみでね、獲得できるものとなっております。で、まあ、全部集めるにはね、90連引かなきゃいけないよということなんですけども、皆さんぜひぜひ90連引いて、コンプしてみてください。いやー、これちょっとね、胡蝶さんね、多分、もしもしって言ってると思うんですけども、 めめちゃめちゃゃ、ね、そして、かんろじみつりさん、これね、笑っちゃだめよとか、多分そういったボイスだと思うんですけども、本当にね、欲しいものとなってますね。うん。ということでね、まあ、続いてなんですけども、続いてはこちらですね。えかまど炭治郎がなんとですね、まあ、強化が入りますよということで、まあ、こちら第1弾コラボのね、キャラクターなんですけども、重神化解ということで、まあ、さらに強くなりますよということなんですけども、まあ、イラストがまずね、めちゃめちゃかっこいいですね、これね。うん。いやー、めちゃめちゃかっこいいなっていうことなんですけども、 もこちらでございますアビリティに関してはこんな感じということでまあ、さほどまあ第一弾コラボの時よりも変わった点はあんまりないんですけどもまあ、超マインスイーパーになりましてぐらいかなうん、あんまり変わってはいないんですよね うん、ただですね、ストライクショットが、まあ、尺骨沿用になりましたよということで、ま、ああの結構アニメでは強かったね、まあ、尺骨沿用となってるんで、まあ、こちらが結構強化されて、ストライクショットが、ま、わりかしワンパン系なね、ストライクショットになるんじゃないかなと考えております。で、ま、あ超バランス型ということで、攻撃もね、バランスなんで乗ってきますよということなんで、はい。ま、あこちらですね、ワンパンキャラクターなんじゃないかなと思っております。で、続いてなんですけども、こちらということで、いやー、 ちょっと来ゃいや、来ると思ってなかったんですけども、まさかのですね、原作コラボかな、これはね、もうアニメではここまで進んでないんですけども、まさかのネタバレというか、まあイラストね、これ見たことないよっていうシーンなんですけども、まあアビリティがですね、こんな感じとなっております。いやー、これね、 うん。まあ、変わった点としましては、友情ブーストがついたっていうのと、まあ、超 SS 単短縮っていうのがコネクトスキルで、まあ、ついたよということなんですけども、まあ、友情ブーストね、もともと富岡さんは友情コンボが結構強いキャラクターだったので、まあ、そこにさらに友情ブーストが乗ってくるということで、まあ、かなり友情が強くなるんじゃないかなと思ってます。で、ま、ストライクショット自供化が結構強かったので、まあ、超 SS 単短縮で、さらに殴りが強いキャラクターになるんじゃないかなと思ってるので、まあ そこは結構いいで、すねで魔法陣ブーストかな。魔法陣ブーストは前もついてたからわかんないんですけども。まあまあ、覇者塔ととかで結構使えるし、うん、モラルとかでも使えるんじゃないかなと思ってますね。はい。だから、もともと使えるステージにさらに強くなったって感じですね。はい。で、まあ、続いてなんですけども、こちらということで、いやー、来ちゃったよー、こちょうしのぶさん。ありがとうございます。<笑> いやー、もうこれも見たことないシーン。どこ<笑>もう完全にゲームオリジナルとね、えなってるんですけども、このさー、いいね。<笑>イラストいいし、いやー、ちょっと立体感ありますね。オッパーがね。いや、めちゃめちゃいいね。ほんと推しなんでね、最高なんですけども、まあ、アビリティがですねえ、こちらとなっておりますということで、えー、これは確か新たに超アンチダメージオールがね、ついたという形なんですけども、うん、古城忍、今回強くなったね。うん、超砲撃型になっ でまあ、どこ注目かというとですね。まあ、友情コンボが注目となってるキャラクターですね。まあ、ハイクロススティンガーという友情コンボなんですけども、こちらの友情コンボかなりねえ、強い友情コンボとなってるので、はい、胡椒を忍ぶレベルアップしましたね。で、まあ、毒は変わってないよということなんですけども、毒キラーがついてくれればね、うん、毒のダメージ増えたんですけども、そこはつかなかったですね。ただまあ、ストライクショットはそんな強くないんですけども、まあ、友情コンボがかなりあの強くなったというか、まあ、当たりのキャラ キャラクターなのでまあ覇者塔とかで結構活躍するんじゃないかなと思ってますしまあこれまで活躍していたステージでさらに強くなってまあ登場ということでまこちょうさんはねまあイラストがいいんで本当欲しいですねうんでまあキャラ薄の方はね友情コンボが強いので結構いいんじゃないかなと思ってますはいということでまあこんな感じで3月の15日12時よりまあ獣神が怪我解禁ということでまああのキャラをね強化することができますよとなっておりますでまあ続いてなんですけどもこちらということでいやー来ちゃいました したね。コラボスターターパックということで、まあ、課金限定のキャラクターですね。まあ、980円を払えば絶対にゲットできますよ。というキャラクターなので、まあ、これからモンストを始める方にとってはねまあ、結構いいものとなってるんじゃないかなと思ってるんですけども。まああのイラストはこんな感じということで、まあ、こちらね遊郭編の時の善逸と伊之助なのかな？まあ、性能を見ていきましょう。性能はこちらということではい。こちらなんですけども。あの？ 一見見、ね、弱そうに見えるんですようんまあ一見弱そうに見えるんだけどこの性能どっかで見たことないということではいそうなんですよ前回確か第一弾コラボの時のね、まあ、前逸だったんですけどもあれと多分似たようなステータスっていうかアビリティで、まあ、カウンターキラーも確かあったか。 たしうん、多分似たような感じだと思うんですけどもだとするとねストライクショットっていうのがねまあ、かなり今回強いものになってるんじゃないかなと思っておりましていやこの神速と食い咲きこれがあのワンパン SS なんじゃないかなと僕は思ってますなんでまあバランス型だしね多分ワンパン SS だと思うんですけどもいやこれがねまあ、当たりなんじゃないかなと僕は思ってますねストライクショットが当たりなんじゃないかなと思ってますいやちょっとこれ見てみなきゃわかんないんですけども相当強いキャラク クターになってもおかしくないんじじゃゃなななななないいいかかとと、まあ、そうっったストトライクショットになるんん思ってますなんでまあ初心者の方はねこれゲットしておくと結構使えるんじゃないかななんてね思ってるんですけどもこれはね、まあ、使ってみた動画見ないとちょっとわかんないんでね、まあ、まだわかりませんよということなんですけどもこちらということでえなんとコラボ開催期間中はですね、まあ、ラック99ということで、まあ、ラックボーナス宝箱2個確定となっておりますまあ運極扱いですねなんでまあ集会も楽になるんでね、まあ、ぜひぜひ買ってみて くださいで続いてなんですけどもこちらということでなんと敵キャラでねまエンムが登場しますよということなんですけどもい や, <笑>いやいやいやいやイラストイラストがいいエンムなのにイラストがいい<笑>でまぁ、あ、続いてなんですけどもこちらということでいやーいやー<笑> ありがてえモンスト公式さん、ありがとうございます。本当に。うーん。これは嬉しい。いや、これはめちゃめちゃ嬉しいっすね。ダキがなんとゲットできるし、運極曲にもできますよということで、これダキファンにはかなり嬉しいんじゃないかな。僕本当に推しなんで、めちゃめちゃ嬉しいっすね。で、まぁ続いてなんですけども、こんな感じということで、いや、牛太郎も登場するんかいとなってますね。まぁ、あ、この二人、運極曲にしたいっすね。ぜひぜひ、皆さんもね、集会して、まあ、99体集めて、運極曲にしてみてください。 いやー、かなり豪華なね、究極的ですね。うん。で、まあ、まだまだ終わりませんよということで、こちらですね。え、なんとですね、え、ルイの兄かなえ、が登場しますよということで、敵キャラにルイの兄と、そして、人食いお堂の鬼ということで、え、結構序盤の方に出てきたキャラクターが敵になってきますよとなってますね。うん。で、ルイの兄ね、僕ほんと大好きなんで、ちょっと声真似したいなと思うんですけども。逃げても無駄だってことぐらい、分かってんだろうん。 だだよ雲になる毒だ、まあ、こんな感じで、まあ、ルイの兄が登場しますよとなっております。で続いてなんですけどもこちらということで、まあ、そんなコラボの究極開催期間はこんな感じとなっております。はい集会してみてください。で続いてなんですけどもこちらということでいやー来ちゃったかい。なんとですね赤坂。 はい超究極という高難易度クエストで、まあ、登場しますよということで、まあ、多分相手属性木属性なんで、まあ、煉獄さんが適正になりますかなって感じなんですけどもいやこのさ顔のイラストとか見てめちゃめちゃ好き。 これは好き。マジで好き。ほんと欲しいなって感じなんですけども、こんな感じですね。え、なんとですね、こちら、あの、超究極という、まあ、高難易度のクエストなんですけども、今回はですね、え、本来のラックにプラス99で、まあ、全員回れますよということで、ま、うん曲にすることが前提ですね。まあ、周回すること前提のクエストとなってるんで、まあ、そんな強くないんじゃないかなと僕は思っております。なんでま、あ皆さんぜひぜひ赤座ゲットできるんでね、まあ、回ってみてくださいって感じなんですけども、いや、運極曲にしたいね。うん これはちょっとかっこいい、うん、で、まぁ、あ、続いてなんですけども、こちらということで、まぁ、あ、コラボ第1弾の一部のキャラクターが復活しますよということで、まあ、追憶の書庫にて再登場します。手鬼なんかもいますしね、うじの花の牢獄でーってやつもいるしね、えー、兄弟なんかもいますし、小生はってやつもいるし、まあ類なんかもいますよということで、あの、第1弾のね、えー、時、回れなかった方はね、まぜひぜひ追憶の書庫にて回ってみてください。はい。で、続いてなんですけども、こちらですね、えー機能回復 というのが来ましたよということでえこちら何かと言いますですねまあ、鬼殺隊コインを集めようということでまあ、周回クエストなんですけども、まあ、周回するとですねまあ、コラボキャラクターだったりゲーム内アイテムだったりコラボ限定グッジョブなんかと引き換えが可能ということで、まあ、こんな感じですねまあ、氷炭っていうのが出てくるとさらにボーナスなんかも獲得できますよとなってますねで続いてなんですけどもこんな感じということでまあ、引き換え限定のコラボキャラクターはこんな感じだよということで村田さんとかねまあ、由志郎珠代さん なんかと交換できますよとなってますでまあ全体的にはこんな感じとなっておりますはいいやこれ周回するとかなりねアイテムだったりとかキャラクターだったりとかグッジョブもらえるんでねいやこれは周回したいですねでまああのさグッジョブ見てくださいようんいちゃんなんかがいましていやこれかなりレアなんでねいやほんと皆さん周回してみてくださいでオーブ20個とかも結構うん美味しいんでね回ってみてくださいで続いてなんですけどもこちらということ でえなんとですねそれだけじゃなくてなんとコラボ限定ミッション無限列車の任務っていうのが登場しましたよということでえこちら極みと究極っていうの2つステージがねあるんですけども作敵度っていうのを上げるとですねまあ、ゲーム内アイテムだったりとかまあ、コラボ限定グッチョブだったりとかえコラボ限定アイテムなんかがゲットできますよとなっておりますでまあどんな感じかというとですねまあ、こんな感じでまあ、ミッション的な感じですかねま作、あ、敵度を上げればねまあ、これで交換できるよということなんですけどもこんな感じ ですね、いやーちょっと待ってくれ。 千時郎のグッジョブってなんだ千時郎くんが何度<笑>交換できんのかグッジョブ。嬉しいな。うん。いや、すごいね。<笑>豪華だね。うん。で、まぁ、あ、エンムのグッジョブなんかもゲットできるし、徳玉なんかもゲットできますね。はい。で、まぁ、あ、続いてなんですけども、こちらということで、はい、超究極クエストですね。まぁ、あ、赤座で使用できるコラボ限定アイテム、お助けアイテムかなまあ、日輪刀というのが登場しまして、まあ、無限列車の任務、先ほどのやつですね。まぁ、あ、策的度を15に上げることで、まあ、引き できまますすよとなってますねはい。で、まあ、この赤座のクエストで使用するとですね、まあ、味方全員の攻撃力と、まあ、友情コンボが 20% アップするアイテムだよということで、いや、これかなりいいアイテムだね。うん、初心者には本当にたまらないアイテムとなっておりまして、かなり赤座のクエストが楽になると思うので、まあ、この作適度15っていうのを先に上げてから赤座のクエストに挑戦するとね、まあ、楽になるんじゃないかなと思っております。はい。で、続いてなんですけども、こちらということで、さらに 適度15に上げるとですねまあ赤座からの守り抜けかなっていう任務にも挑戦できますよということでえこれすごいですねうん、何がもらえますかということなんですけどもえこちらねコラボ限定のお助けアイテムを使用せずにこれをクリアするとですねなんと赤座のグッジョブとえ勲章円柱がゲットできますよということでいやーちょっとこれは嬉しいこれは嬉しいうん赤座のグッジョブね石田明さんのボイスだよということでいやめちゃめちゃ嬉しいし勲章、ね いいいややこれ持っっててるるとと多分マルチの時とかにいやお前強いなってなるんでね、ねまあ、こういういいい感じはねね結構いいねでですまあ続いてなんですけども、こちらということで、ログインでですね、徳玉だったりとか、コラボ限定のグッジョブがもらえますよということで、4日目にはですね、炭治郎、そして6日目にはねず子、で、3日目と8日目には、徳玉がゲットできますよということで、まあ、ログインするだけでかなり豪華なね、まあ、アイテムというか、まあ、モンスト内のものがゲットできますよとなってるんで、皆さんね、ログインも欠かさずにやってみてください。 てくださいでまあ徳玉はね、まあ、無料でガチャが引けるものなんでまああのゲットね逃さないようにしてくださいで続いてなんですけどもこちらということでなんとですねモンストの日のラック引き換えにボイスセットが登場しますよということで円柱煉獄強二郎音柱渦井天元のストライクショットのボイスがなんとゲットできるよということなんですけどもいやいいですねでこちらですね3月の20日と3月の30日のみしか交換ができないのでまあ、これ逃してしまうとですねえ後々 欲しくなってもですねあのボイスゲットできないのではいいやあのー、この日にね交換を絶対忘れないように注意してくださいいやどんなボイスがあるか楽しみですね奥義のセリフなんかなって思うんですけどムズイ天元もそうか、まあ、だからまあ技のセリフかながボイスになってると思うんですけどもこれはね確実に引き換えたいですねはいまあそんなね注意点もありますでまあそんな感じでですね、まあ、モンスターストライクかけ×鬼滅の刃コラボは3月の15日の 火曜日12時からえそして4月の2日11時59分まで開催しておりますよということで皆さんぜひぜひこの機会にモンスターストライク始めてみてくださいでまぁ、あ、モンストやってる方はねぜひぜひコンプ目指して頑張りましょう僕もね、えー、めちゃめちゃ<笑>頑張りたいなと思いますんでいやほんと楽しみですねうーんいやうずい天元とねいやもう全部欲しい全部欲しいわ煉獄さんも欲しいしいねずこも欲しいもう全部欲しい、うん、なんでまあ皆さんあの課金はほどほどに<笑> のとということでね、えー、そんな感じで、えー、コラボ開催するんで皆さん一緒に楽しみましょう。まあ、無料で楽しめるね。えー、コラボ内容ともなってるんでみ、まあ、皆さん集会なんかもぜひぜひ楽しんでみてください。抱き牛太郎はね無料でゲットできるんでいやもう本当にお得というかすごいね。いいね。はあ、コラボとなってます。まあ、そんな感じでガチャ動画なんかも上げたいなと思ってるんでみ、まあ、皆さん次回の動画でまたお会いしましょう。楽しみましょうね。バイ